をすると命をなくすかもしれません。 ここが6番目の礼状ニゴリイケと言います守り神様は穴場だった竜王様と言います穴場だった竜王様の取り役は人々に恵みをもたらすということだそうです 7番目の池に到着しましたこちら鏡池を言います守り神様は穴子竜王と言いますご利益は慈悲の心優しさの象徴です 1番目の霊場に到着しましたこちら勝負池と言います守り神様は右ハツラ龍王様と言います伝承なんですけれどもこの池の勝負の葉っぱ痛いところに巻くとあちどころにその病気と毛が治るそうです 結局、思うように回ることができず、気がつくと花の都公園はすでに営業時間が終了していました。まあ、せっかく、星しの八海に来たことですし、何か一つ、記念になることをして帰りたいと思います。目の前にあるのが、星しの八海池本さんの草餅、富士山の湧き水を使った、美味しい、美味しいという草餅いただいて、この旅を締めたいと思います。 それでは、草餅いただいてみたいと思いますうまい表面をしっかり焼いているので外側はホクホクしてるんですけどでもかといってガチガチではないほ本当に適度に柔らかくて食べやすいですよこれ。 うまい今回出口池から霊場を順番通りに歩いて初めてだったのでなかなかう ま, いうまくはいかなかったんですがこの草餅へ全ての疲れが拭き取りました、うんね、日本人好みの優しい味甘すぎないから本当にいい。 というわけで、完食しました美味しかったですうちのハンカ池本さん、ごちそうさまでした美味しかったですいやー、今回は本当に目標としていた行きたかったところに行けなくて本当に、えー、悔しい思いが残ってしまいました花の都育高園、本当は行きたかったですそしてもう一つの後悔はこれですね のフリークークポン、たくさん行くのであれば価値はあったかもしれませんしかし今回のように1箇所のみしか行けなかった場合ちょっともったいない使い方だったのかなと思いますただこういうフリークーポンバス乗り放題のクーポンがあるので富士山周辺旅行される時にはよかったらぜひぜひお活用いただければなと思います今回の動画はいかがだったでしょうか楽しんでいただけたでしょうかもし面白いと思っていただけたなら 本当に嬉しいです最後までご視聴いただきましてありがとうございました。